のでさあそれでは早速出演者の皆さんを、えー、呼び込みたいと思います登場お願いしますまずはこの方はいみなさんこんにちは周知院学園生徒会副会長、篠宮家具合役の小川葵です今日は皆さん、た生徒の皆さん今日は静粛にえあでも盛り上がって楽しくいきましょうね<笑>あの ね, あのねあの、小川さん、小川さん、ラジオですか<笑> どうしました？よろしくお願いします。さすがこれが古賀さんです。古賀さんらしさ出ました。ありがとうございます。さあ、続きまして。